もうわかんなくなっちゃってる。 朝です今日も朝日が見えるかなあっちに。 朝鳥だ か, あんか虫だかあがないけどそれで起こされるって感じ、うん、大自然ですよ。もう犬の鳴き声とかも夜すごいし周り何にもないんだけど<笑>寒い寒くないのみーちゃんそれ学校ちょっと来てくれば上大丈夫 ではちょっと今からご飯食べたいと思います。 こちらでも盆栽はねすごい高くて結構高価なんですって。で 有可能 をチェックアウトして今から次のホテルに向かいますそうそうそうみーちゃんどうだったここの本番ねすごい綺麗でよかったよねお部屋も広いしはい、パパまたバイクですバイバイケンカなガーデンバンガローさん<笑>またでも泊まりたいねここはね ベッドがすごい気持ちよかった広くてね快適だったね次のところはメインストリートレモ ン, ンガのメインストリートからするのそうベッドが1個しかないからまたパパはあの床で寝るっていうねやつですねでもね犬 OK のところで探したから まあ、そういう選択肢しかなかったんですよ。うん、そうでね。ここのふぐかなの道はね。本、う、当、ん、こんな細くて一本道なんで。パ、え、パ、ー、のバイクが3個ぐらいの<笑><笑><うか><笑><笑>うえ？こんな感じで す, すれ。違う時もね。超大変なの？ I'm about to- これは写真フォトでね写真あフォトそうそうたらーんハロー<笑><い>や<笑>ロコモ TV ホテルスパレンボンガンバリというホテルに滞在します このホテルはこんな感じです私の家どこですかフールアクセスのお部屋ですねまだまだあれ開いてるの<笑> Thank you あどっちこっちいやいやあこっちだって見えちゃう<笑> ありがとうございます。ありがとうまた ね, またね。はい。ここです。狭いね。狭いけど、まあ、しょうがないね。 ここになんかこういうスペースがあってでお部屋はこちらです103号室で部屋の前にはこんな感じでコーヒーテーブルがあって部屋はこんな感じちょっと見えちゃうキングサイズのベッドが はい。 そう、に二軒ともね、あのレインシャワーだったから、もう結構洗うの大変です。蚊がいるね、蚊が。ちょっと蚊がいるので閉めちゃ、はいこんな感じです。狭いけども、今日はあんまりここ寝るだけで明日帰っちゃうので、こんな感じです。で、ペット OK でーす。 から一番近いビーチに行ってみます。 全然環状じゃないよ環状じゃな い, いあここプールある綺麗なんかゴルフさんが良かったわ違う見に来ただけだから今日も美しいですいつ見てもねすごい景色はいいよ今日すごいねあぐんさんが ハンさんグンさんがバッチリ見えますね今日は。ああ、教師のキャリブ行きたかったねミウ。めっちゃ雲ないじゃん今日。 暑いかな、昨日。うんちしたいんじゃないかな。すごい綺麗。じゃあ行こうか。んうん。なんか匂いかいでんだね。 何 ゴルフコースがついたカフェに行きたいと思います。 目でペット不可なんですよなので仕方なくペットが泊まれるお宿ばかり泊まっていますでも日本人の人にはマハギリリゾートおすすめだと思う後でちょっとご紹介しますねどれ リリリゾートからね、歩いてこれるんだけど、ココナッツ。ここはね、ミニゴルフできるんですよ。よいしょ。どこ、あのー。あら、いいじゃん。超ミニだね。どこにするかこ。ここにする。え、どこにする。 ワンちゃんがいるワンちゃんって大丈夫じゃない？<笑>ここにしてよゴルフ。あじゃあこっちにする？アイスある。あ？アイ ス, アイスある？こんな感じでまたゴルフが、ね、楽しめますあ。あっちの、あどうしようかな？いいよここで。ここちょっと一本。 ママちゃん、日光がダメなんですもう遊ぶの<笑>早速遊ぶのママどうぞた 何回で穴に入れ合えるかだよ<笑>あらー下手くそーあらめちゃん真剣に入れてはい五回 じゃない、いいんじゃないですか。何の作戦。あ、そういう作戦。お、いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。ああ、入った、すごい。 すごいホールインワン出ました。 ありがとうございます。 哎来怎么哎 ビーチに行きます。もう着いた。さっきのゴルフカフェから。5うだ。うん、秒かな。これはちょっと、はい、ミュータンティノを持ってください。 すごい山が全部見える。えね、今官庁だね。うん、泳ぐのは。あちあちあちあち、砂があちあち。浮いてるよ プールププール行くからプール。なんだろうね。兄ちゃんここで取ろうよ。順番待ちかな。こっちこっち取る。あぐんさんと一緒に一緒に学校して。あぐんさんがちょうど入るんだほら。ええー、すごいいいちゃんここ。めっちゃいいよほら。 だけど大丈夫。海は次はマハギリリゾートからお花、お花ビーチクラブに向かっています。暑い今日本当すごい天気で最高ですよ。 えこんな細い道置きます。 ここも可愛いバンガロんックページクラブにつくんじゃない どこがいいかな 暑いもんね。おーすごーい。プールプール。ー暑い。ちょっと海撮影してく。暑いよ。ね。サキサキあここマシュマロ焼きやるんじゃない？めっちゃ綺麗。さっきあさっきの席でいいよ。 ここがファナビーチクラブです。 いくの ティーはこちらの中からデトックスにしてみました。 とかレモンピールとかモリンガも入ってるそうです。 から、ジュングバトンビーチに行きます。で、ママ、あの、もしこれ帰りたかったら、アイムで電話してね。そうだね。それが一番いいね。すごい綺麗。ようこそ、ジュングバトンビーチ。ようこそ、ジュングバトンビーチ。 ジャングルバットビチ、トマロコシバトビチ。ここに引っ越ししたいです。嫌だです。なんで？嫌だです。ここすごい石あるじゃん。めちゃくちゃ綺麗。 I'm going to take a break. スルーームで、でジェラートあお金もらっ、yeah. okay. あと2万ルーあ、にっんら <laughs> You're from Japan? どうおいしい い, <笑>どう、うん、うまいめちゃおしいちっちなみにここはマッシュルームコーヒー。 ブランコにいられながらお食事もできますよこっちはねすっごい綺麗な夕日が見えてたんだけどもう沈んじゃいましたねあっちにで。ここからもう ビーチがね見えてるおすすめスポットでーすイエーイ 最終日ですね、四泊目。の夕焼けタイムです。すごい綺麗なグラデーションになってます。こちらにはアグンさんが。見えて。あすごい、これ生で見てもらいたいな、皆さんに映像じゃなくてね、本当すごい。<音>